最初はこの科目の次第、目標、運用についてお話しします。次第ですけれども、コンピューターはソフトウェア、簡単に言えばプログラムによっていろいろな機能を実現していますねで。将来自分でプログラムを作ることがないとしても、コンピューターというのは世の中は非常にたくさん使われて避けられないものになっています。でプログラムがどのように作られているかを知っているということは大変重要になります。でえー この科目ではね、新しい機能を実現するための方法論としてのプログラミング基礎を学ぶというのが次第になっていますで。この科目の達成目標ですけれども、プログラミングに必要な基礎知識を Ruby 言語及び C 言語を用いて習得する。それから、簡単なプログラムの作成と読解ができるようになる。それから、基礎的なアルゴリズムの理解。 あるいはソフトウェアの開発方法を理解し、問題解決の基盤となる思考能力を身につけること、これが目標となります。この科目はですね、まあ2単位の科目ということで設計されています。だいたい、えー、1単位というのは45時間の学習。2単位は90時間、ね。それを15回もありますから、15で割ると6時間となります。ですから、えー、まあ、 大体で大体6時間、1週間に必要となるかもしれない。それは人によってだいぶ違うんですけれども、それぐらいまで時間を使わなくてはいけないかもしれないということは、一応了解しておいてください。それから、この科目の運用としては、前もってウェブで資料を公開するので、それをあらかじめ見てくると。それから、実際に時間になったらば、実習を行う。でその 演習を行うことで初めて内容が身につくということになります。それから、各界とも A 課題と B 課題というのがあります。A 課題というのは、その時間に演習をしたものを1個プログラムを出してくださいというものです。これは皆様の進捗がどれぐらいかというのを拝見するために使っています。そして、もう一つ。 今度は、A 課題で出してしまったもの以外のプログラムをもう一つ出してください。一つ以上ということになってますので、たくさんやりたい人はたくさん出すこともできますけれども、とりあえずそれぞれの回指示がありますが、基本的には一つ出していただければいいというふうにしています。で、B 課題は、レポートとして出していただいて評価します。で、評価は3段階、A、B、C になってます。で、 A は、まあ、優れているんですけども、B は適切である。C は不十分な点がある。基本的には、どの課題も B をつけるのは原則です。で、す、え、べ、ー、て B の時に、えーまあ、課題点の満点ということになります。えー、さらに、試験する場合には、えー、試験の点と、えー、その課題点と合計して点を決めるんですけども、試験と課題は1対1という形で評価していきます。 えー、この授業に関する質問、あるいは私からのアナウンスなどは、全部、えー、LMS 上のアナウンスメントやフォーラムを使って行います。ですから、必要なことや疑問点があれば、遠慮なくこれらに書き込んで、えー、質問をしてください。また、何、うん、かお知らせがあるかもしれませんから、定期的にアナウンスをチェックするようにお願いいたします。では、次に、 なぜプログラムかということをもう一回改めて考えてみたいと思う。それはですね、プログラムを学ぶことで初めてコンピューターは何であるか、コンピューターに何ができるかということがはっきりわかるからね。世の中では特定のソフトウェアの機能や操作方法、例えばワードの操作方法とか、エクセルの操作方法とか、多く学ぶことが多いんですけども、それだと別のソフトウェアに対面したとき、 あるいは、我にすると同じソフトウェアでも別のバージョンになったらもうよくわからないということが起きてしまいやすいんですね。これに対して、プログラミングの原因というのは非常に根源的で変わらないものですから、プログラムから学ぶことによって、ソフトウェアに対するより一般的で、しかも古くならない理解力がつくというふうに考えてください。ただし、プログラミングをきちんとマスターするのは、それらにきちんと集中して学ぶ必要があります。 ですから、ある回の講義を演習終わって、それからしばらく放っておいて、予習を忘れた頃に続きを終わるというのではだめですね、えー。忘れてしまったらもう一回ゼロがあるます。このため、この科目では資料は予習してもらう。時間中には演習してもらう。また、次の回までに追加の演習を終わって、レポートで出してもらう。というふうな形で進めていきます。 言語として、先ほどお話ししたように、前半が Ruby 言語、後半が C 言語になっています。このようにした理由は、初めてプログラミングを学ぶ人は、Ruby のような簡潔に書ける、すぐ動く言語は望ましいですで。その後、C 言語も学ぶことで、えー、C 言語は広く使われている、非常に一般的な言語なので、ね、まあ、多様な言語に対する展望が得られます。Ruby の処理系に関する情報は、Ruby のこのサイトにあります。で ウィンドウ s などで動かした場合は、このサイトのダウンロードページからウィンドウ s 用のものを取っていっていろいろことができます。まあ、本学の演習室で使う場はもちろん入っていますし、MacOS でも最初から Ruby 使えるようになっています。次に、この科目では、ペアプログラミングをまあ推奨しています。これはどういうものかというと、一、えー、つの画面の前で2人と座ります。だから、えーまあ、画面側として、 ここに A さんと B さんが座って、で、えー、一人の人はキーボードを打って、こう、プログラムを書きますね。もう一人の人はそれを眺めていて、あ、ここは違うんじゃないかとか、わかんなかったら、ここはこうした方がとか、時々このキーボードを持つ役割交代してもいいですよ、えー。そういうふうに、えー、まあ、二人でら合わせて一つのプログラムを作っていく。これは、ペプログラムです、えー。なぜこれがいいかというとですね、 プログラムを作って動かすというのは多くの緻密で細かい知恵が必要なんですけども、一人でやるよりは二人でやる方がこれらの地位が行っておきます。そのため、無用なトラブルで時間がすごく空腹されていますということが避けられるんですね。また、もう一つ、プログラミングではたまたま簡単な知識なんだけどそれを知らなかったということのために、それが分かってかうまでにすごく時間がかかることがあります。 二人いれば、どっちかの人はその簡単なことだから知ってるっていうことがあるんですね。そうすると、そのような無駄が省けて、スムーズに進められます。三番目として、プログラム的な考え方を身につけるには、様々な方面から考える。またそれを、まあ、身体的活動と結びつける。これはこういうふうだと図を書いてみるとかね。そういうことが有効なんですね。だから二人でやって互いに議論する。 あるいは図を書いてもう一人に説明する。そういうことをやることで、えー、とてもアイディアが出やすくなるし、さまざまな方向から見ることができますので、えー、まあ、有効にプログラミングができますし、学ぶこともスムーズになるということです。で、ペアプログラミングをやった場合、二人で一つのプログラムを作るわけですから、えー、その二人の人は同じプログラムをレポートに出すということで構いません。えーで ただし、レポートには、誰と一緒にペアでやりましたということは書いてください。まあ、都合あるいはの上で、個人でやる場合は、ペアはなくて個人作業ですと書いてください。それから、え A 課題、え演習した後すぐ出す課題も、え B 課題、後で出す課題も、えその間でペアを変更したり、あるいは途中、片方は一人でやるということでも構いません。ただし、A 課題の途中とか、B 課題の途中で、 一人亡くなっちゃうとか、そういうのはやめてください。状況が分からなくなりますから。ですから、B 課題を時間外にやるという場合は、2人で時間を打ち合わせて一緒にやるというふうなことが必要になります。そして、大事なことですが、レポートは必ず一人一人で出す。それはプログラムだけじゃなくて、その説明を書いたり考察を書くのもレポートの重要な部分なので、それはそれぞれの人にやっていただく必要があります。はい、それからですね、 ペアでやるときにいくつも演習問題がありますね。だからプログラムは3つ作りました。じゃあ私はこれを出します。私はこれを出します。そういうことは構いません。はい。ということでうまくペアを活用してください。